インンクチャンネルはい皆さんこんにちは今回は記念すべき60回目を迎える宝塚記念ファン投票の結果を振り返りつつ出走馬の紹介をしていきたいと思いますそれでは早速いってみましょうインクチャンネルまずはファン投票の結果ですがこのようになりました1位はアーモンドアイ宝塚記念には出走しませんが さすすがの人気ですね安田記念で連勝はストップしてしまいましたが秋にまた活躍する姿を見せてほしいですねそして2位にはレイデオロ3位に「キセキ」4位に「アルアイン」と続きました今回宝塚記念に登録のある13頭のうち7頭が5歳は皐月賞ダービー菊花賞の勝ち馬が揃ってさながら同窓会みたいなレースになりそうですね 個人的には伊勢ビとアワビが当たって欲しいんですけどではでは次に出走馬について紹介していきましょうトップバッターはレイデオロ2017年のダービー馬で昨年は秋の天皇賞を制覇前走のドバイ遠征では力を出し切れませんでしたが帰国初戦の今回は強い姿を見せてほしいですね。 奇跡は菊花賞を勝った後ややスランプの時期がありましたが昨週積極的に先行する競馬で復活勝利こそありませんでしたがジャパンカップではアーモンドアイの2着と世界レコード誕生に一役買いましたよねアルアインはその皐月賞を勝った後はなかなか勝てずにいましたが前走の大阪杯では奇跡を下して G1 連勝を狙いますスワーブ・リチャードはレイ・ディオーロが勝ったダービーで2着昨年の大阪杯を勝った後は g 1で3着3回久々の勝利を目指しますリス・グラシュも同じ5歳世代ですがこちらはクオ一転の g 1で2着4回と涙を飲んできましたが昨週のエリザベス女王杯で G1 制覇その後は香港でも構想しましたしボバ相手でも期待は高まりますねエタリオはここまで11戦して2着が7回未だに1着は未勝利戦の1回のみですが高い能力の持ち主ですね今回は安城に横山騎士を迎えての一戦 この横山騎手は g 1での2着が武豊騎手に続いて多い騎手なんです注目のコンビ結成で楽しみが増えましたね幕引きは2015年のダービー馬かれこれ2年以上勝利からは遠ざかってはいますが今年に入ってからの2戦は共に僅差復調の兆しを見せ始めているのが気になりますクリンチャーは奇跡が勝った菊花賞で2着 翌年の天皇賞春でも3着の実績がありますねノーブル・マーズはクリンチャーと同じ宮本厩社所属昨年の宝塚記念では12番人気ながら3着に入り波乱の立役者になりましたスキッテリオは重賞連勝の勢いで臨んだ大阪杯で7着 g 1初挑戦ながら勝ったアルアインとは 0.5 秒差なら健闘と言っていいかもしれませんその他では ダサンブラックの兄で杖足が武器の湘南バッハ昨年の宝塚記念以来1年ぶりの出走になりますが重賞2勝の実績がある初攻撃などが出走を予定していますインクチャンネルはいというわけで宝塚記念の出走馬を紹介してきましたがもちろん宝塚記念の予想動画もアップしますのでそちらもお楽しみにそれじゃまたねー